人々の想像力によって不死身の存在を保つ公人なぜ攻略するには本物の怪異を超える物語を構築するしかない立ち向かうために必要なのは次回「合理的な虚構」